皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年8月9日、10周年記念クエストの第2話が始まりました。ですが、クエスト紹介画面ですら盛大なネタバレになってしまうため、ここでは自粛します。来週の第3話で一区切りになるらしいので、楽しみに待ちたいと思います。 というわけで今日はエビルプリーストの練習札を使って様子を見に行ってきました自分が天地雷鳴士でサポート仲間は魔剣士魔剣士僧侶ですとりあえずくしゃラみさんを召喚しまして魔剣士にバイキルトをかけましたあとはよくわからないのでとりあえずピオリンを違いますね呪文攻撃が痛そうなので先にマジックバリアが良さそうな気がします2段階上昇させておけば大丈夫でしょう 幻惑攻撃がほぼ 100% 通りますが、直接打撃攻撃をしてこないので、多分意味ないですね。一番厄介な攻撃は、このネンジボールでしょうか。ここで僧侶が落ちると、面倒くさいことになりそうです。なので、天地雷鳴詞を入れるという選択は、やはり正解だったのではないでしょうか。サポさんでも楽々倒せますし、これなら緑玉の募集に応募しても問題なさそうです。